演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこんなファミナでファミナベータリーケーキ舌のチーズクリームさんを食べたいと思いますケーキ舌ってケーキじゃダメなの、ね、どんな感じなんですか？見た感じは。 なんかチーズケーキでこんなのありそうな気がするけどな見た目なんですけどちなみに違のチーズの香りがしてきましたねでは、うん、ちょっとね中身ってみましょうかやっぱりはいこんな感じになってます中央にチーズクリームですねではいただきます クリームはわやかかな酸味味ががふっっっと広がってきて美味しかったのですズ部分がなケーキとパンケーキ材に混じっていてなんかどっちなんだっていうような混乱した食感なんていうのが残念でしたの、ね、でしっとりしてるのがちょっとふんわりしてるのがちょっとはっきりしてくれよっていうようなちジレンマのような部分がありましたなので無理にケーキ生地と手にする必要はなかったかなということでこちらも点数とさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけてご自身の演武終了